虫の死体まみれだよ。諦めるしかないね。というわけで今日は、サボり続けて9000キロ未交換となったエンジンオイルを変え、GR のアルミステッカーを貼ったり、空力パーツを適当に貼ったりします。まずはアンダーカバーを外すのですが、10ミリのボルト3カ所だけで止まってて簡単です。奥の方にもう1個あるんだけど、スロープにタイヤを乗せただけだとさすがに辛い。ジャッキアップしたらいいと思うだろ いやいや、ジャッキアップの方が面倒だぜ。ここがドレンボルトですね。狭くて撮影がきつい。指で緩めたように見えるけど、撮影前に工具使っただけだからね。確か1 4ミリだったよな。まあここら辺は普通のオイル交換と何ら変わりませんよ。真横にオイルフィルターもあって、楽でいいね。ああ指が汚れたー。はいはい、いつもの。汚れないようにする道具はあるんだけどね。年に数回の交換のためだけに。 1000円を出す気にはならない。フィラー側も外すのが定番ですが、見て横のオイルにじみ。なんかジャリっぽいし、一旦掃除してから開けますかね。パーツクリーナーで洗い流します。フィラーキャップがにじみの原因かと思いきや、新品に変えたのに何も改善しないです。えパーツクリーナーじゃゴムとかパッキンが痛むって知らんな もうすぐ8万キロか、エンジンルームも全体的に汚れてるな。ボディー面にも変な鱗がたくさんできてて、ポリッシャーで磨かないとダメそうですわ。ちなみにこのフィラーキャップ、致命的な欠陥があるんです。ふぅおぅぅ開かねえ。そうです。プライヤーで回さないと開かないんです。おかげで角っこがボロボロですよ。よし。虫がだいぶしない程度に開けて様子見ますかね。その間にこれを開けようと思います。エーモンの風切り音低減フィンです。 ボルテックスジェネレーターセットですね。おら、おら、おら。ボルテックスジェネレーター6つと、ミラーの内側につけるやつを取り出します。どこにつけるのかは決めてません。適当にアンダーパネル正面に貼ろうかな。純正車高なのにすりまくってるせいか、バンパーの塗装が剥がれてなくなってるな。どうせバンパーなんかプラスチックだし。さて、ダッシュについては、適当にパーツクリーナーをぶっかけるだけです。ゴシゴシゴシゴシ、量は剥がれなきゃいいんだよ。ちなみに効果についてですが、革命的でした。 路面に吸い付くようなフィーリングに変わってしまいました何キロで巡航できてしまったのか言ったら逮捕されてしまいますただ乱流発生域というだけあってちょうどこの突起のあたりから風切り音がするようになってしまいましたね高速域での安定性という強大なるメリットを優先しこのままつけっぱなしでいこうと思います布が黒くなったということはそこそこ汚れは取れてるのか塗装が溶けてるのかお試しで貼ってるだけなので正直適当です 塗装っつってもプラスチックカバーだし低面だし、ここで一つ致命的な問題に直面します。ドレンパッキンが張り付いて剥がれない、オーバートルが原因なのでしょうが、オイル漏れはエンジンブローに直結するので、毎回こうなっても、私はきっちり締め付けます。飛び散ってきたオイルが目に入りそうで怖いが、私の眼球はブレーキフルードが入っても平気だったぞ。ガバガバ、指でこじっても外れるわけありませんよ。その手応えは、 爪がダメージを受けているだけですよ。あれは撮影以外で頑張って外すことにしました。そして次は、再利用可能なオイルフィルターの清掃をします。放熱のためかフルアルミ製なので、冷感時の作業が必須ですね。ちょくちょく黒い点が見えますか最低限のゴミは取ってくれるみたいですね。掃除はパーツクリーナー。裏側には磁石もついてて、鉄粉を取ってるのが確認できますね。今思ったけど、この適当さだと流れた鉄粉が逆流しないかな。そして内側から外側へ。 さすがの熱伝導率、手が冷たくて凍りそう。こっち側も掃除しておきます。結露がひどいので、常温になるまで置いておいてから戻した方がいいでしょうね。結露とオイルが合わさって、乳化したような感じになってしまってる。次回以降、パーツクリーナーを使うのは控えた方がいいかな。今押し込んだのがリリーフバルブ。 ステンメッシュの流れはいいし、1.8 リッター自然吸気なので、出番はないでしょうな。結露によるオイルへの水の混入防止も兼ね、しばらく乾かしておきます。エンジンオイルは20リッター缶で買ってますが、保管中に汚れちゃいますね。入念に掃除してから開けます。フィルター交換時の規定量は 4.2 リットルだったかな。編集時には忘れたけど、マニュアルを取り出してしっかり確認。 私はデメリット承知で、気持ちをおに入れます。私のコーナリングだと、かかる横 G はメーカーの設計を超えてる可能性もあるからね。そして EV モードを切ってから、B レンジ状態でアクセルを踏むと。なんか金属が擦れてるようなヤバい音しない作業もオイル粘土も、すべてメーカーの指定通りなんだけどなぁ。そしてこの静かなアイドリングである。水温計代わりにレーダー探知機を起動しました。この暖機も兼ねたアイドリングは、水温が40度になるまで続きます。 現代車のエンジン制御はすごいですよね。数十秒くらいで40度に到達してしまうんですよ。動画を見返したら、60秒くらいで暖機は終わってしまっていました。オイル量も狙った通りだったので、次はこの GR ステッカーを貼ります。偶然じゃねえか。大きいのと小さいのがありますが、このエンブレムだけ悪目立ちしたら嫌なので、小さい方を選びました。 適当に貼ればいいというものではなくて、5ミリ単位で貼り付け位置が指定されています。見てよ、ここ、定規とマスキングテープで、1ミリの狂いもなく位置決めしろってさ、これがほとんどの GR の車種において指定されてて、ステッカーの分剤で分厚いマニュアルの8割は、車種ごとの液子なんです。マ、ま、ー、あ、ノリで適当にやるに決まってますよね。まずシリコンオフだかパーツクリーナーで脱脂するけど、どこら辺に貼るのかよく分かってないので適当に広域に。車体が濡れてますよね。撮影日が変わってて、雨の中でかけた後です。また 目男発動かよマスキングテープをなくしたので適当な配線保護テープを使いますプレスラインから8センチだったかな丁寧にやるだけ無駄だと思うので適当に行きますこっち側は端っこから何センチだったっけどうせ数ミリずれたところで左右差なんかわかんないし大体で十分でしょうおいおいちゃんと地面に対して垂直平行に腫れてるのかさあ そして貼り方も、適当にペッてやるんじゃなくて、一旦上側をテープで留めてから、私は邪魔になりそうだったから一気目テープを先に剥がして、上を向けた状態で剥離紙を剥がしてから、可能な限り平行に、少しずつ空気を抜きながら接着させていくようですね。初回ということで勝手がよくわからなくて適当ですが、撮影しながらやるのが面倒なので、全部は取りません。気泡を抜きつつちょっと放置したら、そろそろ頃合いかな。塗装を爪で傷つけそうになりながら、透明なシートを剥がせば完了です。 どうかな、あまり目立たないところがいいんじゃないかな気づく人がいないレベルというか人の意識に入らない感じがいいあんまりゴテゴテさせてもバランスが取れなくてダサくなる原因になるからね最後に私が定期的にやっているパーツクリーナーを用いてのフロントガラス掃除です雨の日の夜にワイパーを動かすたびに白っぽくなるのが嫌で嫌でしょうがなくてね今の撥水ボッシャーが切れたら撥水ワイパーに交換しようかな 撥水とかそれだけで十分何が撥水剤だうまく作ってるだけだろどうせワイパーを常時作動させてワイパーブレードは年に2回くらい交換するんだし何より虫の死骸がウォッシャー液ごときじゃ取れなかったりするからな雨の中を何時間も走ってると無限ワイピングで知らぬ間に落ちてたりするけどね無限ワイピングさてさて個人的には底面のボルテックスジェネレーターが革命でしたね あれだけで深夜の高速の巡航速度が20キロくらい上げられた。実はアルミ g r テープは、貼っただけでまだ走ってないんです。 正直当てにしてない。最後に、ヤクルトを飲みながらお別れしましょうか。はぁ、あ、3ヶ月の収益化止期間でも片付かなかったし、また次の課題ができて忙しくなる。車で走ってる時と、しこって寝てる時くらいですな。解放されるのは、あと30秒で8分なので、申し訳ないですが、没にする予定だった低面ボルテックスジェネレーターの紹介をします。今気づいたんだけど、これだけ取り付け位置が前方だと、フロントにスポイラーつけた時、風当たらなくなっちゃうかも。そして、 フロントタイヤの前に、ミラー用の変な溝切りもっこりを貼っておきました。見える横幅が足りなくてはみ出してる。プラスチックの変な突起ついてるでしょ。これが乱流発生器として機能してくれてるなら、フロントタイヤの乱流に、何かプラスの効果があるかもしれないし、ない可能性も高い。まあデメリットとコストほぼゼロでプチ改善を積み重ねた結果が、今のプリウスだからな。買った時より、だいぶフィーリングは良くなりましたよ。では、ご視聴ありがとうございました。